動くけどちょっと力が入りやすいかもしれまだまだ始まってもらったりしてね。<笑> 汗汗汗あん怖いよ。 うんうん、はます<笑><笑>手合わせ<笑> <笑>えっっととちょっとっよ<笑>よう子供産めましたな<笑><笑>、えー、ああー。あー 引っ張るのやってみますかはははい、はい、えーはいまま続くよとと、はい、<笑>戻ししてみます、ねはい、起きてもうた<笑><笑>ちょっと頭上げ少、はいはいまあこれだけやったらね、まあ、ただあの持ち上げてるだけで。 緊張の一瞬ですね。もうやめて。<笑><笑>はい。はい、<笑>力入る。<笑>はい。少し。は い,、はいういう。うん。大丈夫ですか。<笑>はい、口閉じといてもらって。 ては一のなんかこの状態でね座れること自体はもう柔らかいですよね。 大丈何か芸人みたいな。<笑> <笑>いい感じですね、うん、<笑>反対も、そうなんね、強制発生とかね、こう、腰の指が長くて。うんうん長い